<音声><音声><音声>間もなく沼しです。 れないようご注意くおさいします。<音声><音声><音声> いや、お前、おすっげえ重量がやっぱうまく数十年くらい。自分で見るのはガイドだけどね。外<笑><笑><笑>